なんということだ全人類の思いが世界に飛びついたこな少女がそれを背負うといのか自ら原因を取り除いた神になってしまう人としての欲望を奪うしかない人類の未来を望む思いかこの子から理解を得してくれせめて名前をイノだイノが来たぞイノだイノだ守りだけ 止められると思ってるやついるなるほど。バカはいないか。お前が立ち去ればみんな離婚のままだ。 今時騎士道なんて屈底のクソだろ国の旗を背負ったクソだすべきことがある同情するよ本当こ。この魔女だ。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 より、ね、によって一番僕と出会っちゃいけない君が<笑>かつて誰かが言った人間の果てしない欲を全て満たせば不平等も争いもなくなるとだがそれはこう言い換えることができる人間からあらゆる欲望を奪った時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 大統領車両にはギアメーカーが同乗していま す, そうです歴史上最悪の大罪にあの男がアメリカ合衆国に投稿したものはです確見えませんが大統領と直接会話をしているような国民主党のアメ受カーまたはあの都市に単なるあ反対の政治におけるアマゾンの犯罪を今まではその調査が強化した際の人たの間では G4 における合衆国の武装国政権との関わりが町に集まり 現場は今現在の事件は何を覚えてきて不省もくいたずらに憶測を広げる行為は様々な呼び名を持つ彼ですが我々に馴染み深い言葉で表すならこう呼べるでしょう魔王まるで犬はしたな一キロ先の獲物も見逃さないああ彼らには僕がリークしましたそうかんは残念です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 のことは新聞で見た文字が読めるのか教養があるな。ならこれは読めるか<笑>男前のプロマイドだ。ちゃんと読め !2 ヶ月分のメシだいって書いてある。世界を救ったヒーローのメシだにしちゃ安やすい大層なお城で、不自由ない身分だろ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 間違えたなあ、あ、あ、あ、そ、そんな、うん、えっと、あっちの同業者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 ね、すぐに城に来てくれ<笑>歯が立派いし緑も臭いなそれ喜んでるの窓もない部屋に一日中いれば。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 それって面白いのその質問重要重要だよへえ<笑>個性的な質問ね世界には理由がある そして物事は理由があって初めて存在する<笑>僕も例外じゃない存在する以上求められてるんだ何かにねそれが本当に君なのかなってお眼鏡にかなった力はね他に何がいる矛盾するようなこと言うけど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 どんな物語を見せてくれるのかな私を想像した神は片手にテキエラを持ってたそんな感じでいいならできないこともないでも欲しいのはもっと単純未来だへえ<スペー>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 アバロンクレイファイアフライの巡回終了を確認起を許可しますアスカさ ん, ん目を閉じて歩けとは言いませんですが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 ここに来れば君に会えるでももう一度だけ じゃない…過去いや未来まさかいつかここに来るのかお城は嫌いじゃなかった 親戚に王様がいればお前にもわかるその王様はどんな餌をちらつかせたのか人を犬みたいに言うなへえ、<笑>犬かなんだ、お前は違うのか悪かったじゃあ餌の時間は考えなくていいなおいおいおいおい、そんじゃないぜしっかりしつけられてるわよ私が行っても城に行きたがらなかったんだから<笑>しつこいな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 世界の危機カワラの石みたいにゴロゴロあるのいつの間に半日過ぎた<笑>フレデリックあなた笑ってるわそれがなんだ前にみんなで人間の幸せが何か話したことあるでしょ私だけ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 何だどうしたいやお前が言うと呪いという言葉に親しみすら覚えるというか。どういう意味だ。私の誕生日で呼び出しておいて。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 あエラーメッセージに何か書いてあるの先を当てるなよなんて回りくどいとりあえず待てばいいのねクソ気まずい時間になった気の利いた前振りを考えてたんだがな